こんにちは群馬県から風に乗ってやってまいりました、そう、上州高崎ライブ総踊り隊と申します、こんな強い風に乗ってきちゃったんですけれども、足利、この地、初音ミミエでございます、えー、上州の高崎で爽やかにライブを踊ってるチームと覚えていただけましたら幸いでございます、皆様のもとに気持ちのいい風をおします、魂を込めて踊りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 どうぞご覧ください。